TBSK 第1話が放送され、初回平均視聴率が7、4% ビデオリサーチ調べ、関東地区以下う、だったことが分かった。ネット上には、花より男子に比べて全然魅力を感じなかった。もうちょっとマシなイケメン集められなかったのかな、と不満の声が相次いでいる。同ドラマは、 累計発行部数6100万部突破の大ヒットコミック、花より男子、修営者の新章となる、同名漫画が原作。江戸川音役で連続ドラマ初主演を飾る3章に加え、御蔵鹿倉木晴れ役の平野史を夫の婚約者地点売役の中川大使といったキャストが集結した。 ドラマ映画化された前哨の花より、男子は僕やつくしと同名字つかさ率いる F4 が繰り広げたシンデレララブストーリーで日本中に花男旋風を巻き起こしました。映画版でシリーズに幕が下ろされてから約10年が経過していますが、花男と今回のドラマを見比べていた視聴者が圧倒的に多かった様子。ネット上には面白いとは思うけど、 本家の花男と比べたら劣るよね。花男とは別物と思ってみた方が良さそう。といった声が続出しています。芸能ライター。主人公をと演じる杉翔は、髪をバッサリ切り落として挑んでおり、庶民らしさが出ていて演技も上手い。と評価の声も。それとは逆に視聴者からの批判にさらされてしまったのが、晴れ引きいる c ーゴだった。 F4 の同苗字に憧れる晴れが結成したのが C5 で、そのメンバーを平野浜田隆進今田は美桜、鈴木仁志、中田圭介が演じています。このキャスティングに不満の声が噴出していて、イケメン度も低いし、演技力が微妙な人たちばかり、C5 に魅力を感じなさすぎて、見るのをやめました。正直なところ、知名度がいまいちな俳優さんばかりで乗れない。 あれが世間で言うイケメンなのかと思ったら失笑してしまった、と散々な言われよう。かつて F4 を演じたのが松本潤、小栗春松田翔太阿部力だったので、稲が王にも比べられています。どう一方で花男ファンには嬉しいサプライズも。同名字を演じた松本潤が同じ役で回想シーンに登場しネット上が大いに盛り上がりました。 松本の登場直後にはツイッターがサーバーダウンしていて、ファンからの投稿が集中したためでは、と見られているほど、同社は、同名字ツイートが原因ではないと公表していますが、実際にネット上には喜びの声が殺到し、同名字が出てきた時はビビった、章潤の登場シーン、ニヤニヤ笑いながら見ちゃった、やっぱり花男シリーズといえば松潤だよね。 何年経っても同明字が同明字のままで泣き、創始後にげんなりした分、末順のお得感が半端ない、といった声が溢れ返っています。どう同苗字の登場で盛り上がった第一話だが、同明字を使っても7、4% 程度じゃ、第二話からもっと下がるのではと心配する声も上がっている。